えー、こんんにちはは黒田和ででででですすすすすすピアノの後藤藤さんです、はいいいいいどううううももよろししくお願いし ま, すお願いしますお付き合い歴長いですねねね<笑>かもう、えーとえー、とうかかえっとそそ年以上かそうだ四半世紀行きましたか。は そうか。まあごとがもう本当に東京に行ったりとかも、も全国あちこちね、あの、はい、アンギアしてますけ ど,、はい、はうど。どこが好きですか？やっぱりね、あの名古屋が好きかな。名古屋好き<笑>、まあ。食べ物？食べ物もそうだし、住みやすいしね。ねあのまあまあうん住みやすい程よい大きさだし。まあやっぱり東京行くとね、あのちょっとあの終電とか逃すと。ああ 大変ですよ忙しい感じがするね、なんか人もさ、東京初めて行ったときにびっくりしたのは、うん、駅で人に立ってると人がボンボンとぶつかってくるのが<笑>名古屋なんかないじゃん、ないないそんなの、<笑>まずないじゃんないないない<笑>ちょうどこう、名古屋って確かにその都会すぎず、うんうん、でも田舎すぎず、うんうん、でまあこう、えっ、ー、と食べ物もまあ、うん、ローカルなものがいっぱいあったりとかして、うん、まあまあいいよね。そうなんですよだからも終電 そうだねまああのホテルで泊まってるので、まあまあ、タクシー代がねとにかく離れてるとバカにならないからね う, ん、そうだねだからまあ名古屋だと教えてるからねそかそかそか、うん、値段も違うんだっ値段もなんかねなんかね高いねあの、うん、なんかこう呼ぶと、うん、なんかよ、うん、送迎代っていうかなんかあるねなんかそれがね、うん ディ、えーディーとかもそうな最近ね、うん、この間ちょっと沖縄行った時に、うん、沖縄のタクシーみんな対応してて、うんうん、アプリで、うんうん、そうすると搭乗、うんうん、拒否とかされるのある、はいはい「南東京」とか「近いと嫌だ」とか、うん、ち, ゃんちゃんと全員がそ の, その iPad みたいつけてて。うんうん そうするとこう拾うかどうか自分で選択できて、うんうん、通り道だから拾っていこう、うんうん、で行き先も決まってるし、うんうん、でなおかつ全部決済が携帯のあの決済だから、うんうん、お金ないとかもないじゃん、うん、トラブらないじゃんだからあのパッて呼ぶと2分2分ぐらいで沖縄でだよ二2分ぐらいで来て、うん、で黒田さんですかって言われてあ、うんうんはいそうですって乗るじゃん<笑>そしたらもう行き先わかってるから勝手に進んじゃうよ。うん<笑> で下ろすから値段もそんなかかんなくて、うんえー、そういうのなんか東京なんかとか駆使できそうだよね。まあ確かにね、まあ、とはいえ、うん、東京だとそういういう終電乗り遅れたりとかするといろいろ大変、うん、だからもうあのー、この前もねあのーえー、どこだっけ横浜の方でも、うん、ライブ終わってから飲みに入ってねもう帰りたくないな うん、まあいいやとか思って、えー、<笑>そしたらまあ、がんば、とりあえず、とりあ頑張って、恵比寿まではなんとか帰れたんで、えー。えで、止まってるのが、あの千代田区の方の神田の方なんでね、うん。そこからタクシー、恵比寿から拾って、やっぱり六千弱しましたからね。えー、<笑>宿泊代出ちゃうじゃん。出<笑>ちゃうじゃん。すごい、ね<笑>すご い,、ねまあすごい。そうか。うん それがまあ横浜のあちの方から帰ってくると1万2万弱ぐらいになっちゃうね。えー、そうだ な,、うん、な, かなか2万って言ったらもう新幹線で帰れちゃうね<笑><笑>そうか そ, うそんなこともあるのかねそ う, そうそうそう、うん、じゃあその名古屋の次に好きな街、うん、名古屋のそうですね、えー、九州いいですね福岡とかなんか うん、福岡も、ね、同じような感じがして、うん、福岡も、なんかまあ、住みやすいかな、うん、いい感じですね。いいね、あそこ、うん、あの空港からも近いし、で、うん、僕この間、久留米行ったんだけど、うんうん、なんかジャズグラフもあるし、お、うんはいはい、店的にもなんかこう、うん、料理おいしいし、うんうん、いいね、住みやすいね、確かに。うん、九州、それは福岡行った、一回、あれ、ブルーノートが閉まる、閉, まる閉店する前に行ったね。 えっ、ー、とあれが2005年ぐらいじゃないかな。そう で, そうで次の日がお雑煮さんだからあ、前来てた。そうクラレンスペンが見に来てて、もう超緊張した思いがあるんだけど。<笑><笑>終わってからこうしてくれたけど、<笑>本当かよとか思いながら。<笑>そうだね、あれは二二、うん、枚目のアルバム出し。こっちで、ね、これですね。二、ね、枚目のアルバム出。そのアルバム出してこれの俺プラスいったのかなか。そうだね、確かに、ねね。うん おざねさんも来てたんだよね。おざねさんもね、うん。そうそうそうそう。そうだ。そうなんです。そう。ブルーノートありましたね。ブルーノート福岡、ね。あの後料理美味しかった覚えもあるもん。あの。あもつ鍋食べに連れて行ってくれて。だ っ, っけ。うん。うんうん、そうだ確かに。福岡も行った。んだ福岡いいね。確かに、ね。そうなんです今はもうないですけどね。ブルーノート、ね。ま、うん、あ、そうねうん。なくなっちゃいましたね。なっちゃった、うん。そうなんです。そうだね。そんなこと言ったら。うん、えっ、ー、と。 大阪もね、うん、うん、なくなったったあそうだね、うん、大阪も大阪も広いな、なんか。矢野沙織ゃんで行ったよね、はい、えっ、ー、と、行ったかね、行った行った行った行った行っ た, 行った。うん、うん、うん、うん。なくなる前に行きました、ね。いろいろ、よう考えると、いろいろ言ってますね、なんかね。ますねますねうん、本当そう、まあ、三人で作ったアロマ通さ三枚、三枚、うん、そう、三枚。ね、うん、もうだいぶ前の話です。こっちが一枚目。一枚目で。 はい。で、これが2002年の、えー、と8月だか9月ぐらいかな、見てみるとえー、と、スタジオでしょ、2002年のセプテンバーだから、なんだ、セプテンバーは。9月。9月、うん、9月2002年の9月。いや、数えんとわからない、ね、セプテンバー。<笑><笑>なんだ<笑>みた<い>な<笑>月、そう。9月、そう、9月だ、ね、そうん。これはヤマハ、東山線だね。覚えてますよ やね、いやー、あの、これレコーディング初だったんじゃなかったっけ。うん、そうそう、そ う, そういうこと 初, 初ですから。うん、なんかいっぱいなんか、こう、届けもんがあって。そ う, そうそう。食べ物だらけで、<笑>でも、三人で血糖値上がりまくって。がる<笑>そうそうそう。後藤君は、そのピアノを気にしないから、<笑>あの、<笑>というか、あの、えー、なんだっけ、<笑>その。 ドーナツ食べてそうそうそうでフライドチキン食べてベトベトの手でピアノを弾いててこういうの気にしないんだなぁと思ってえ<笑>の何が差し入れ何がいいとかねいろいろあったから、うん、まあチキンとか変わったねうーんーいいいいかなっつって言ってたんでまあ、まあ、まあ気にしないですけどねねまあ自分のピアノじゃないんで<笑><笑>自分のピアノ気にするの<笑><笑>あとで、まあ<笑> <笑>ひどいでそれ<笑>そうじゃあえでピアノ自体はあんまり調律とかも気にしな、うんとでもなるだよまあレコーディングの時は、まあああまあ、調律師必ず言うう、うん、いるからねちゃんと、うんあね、手入れしてくれるで、うんで、うんうん、まあでもライブ特には、うん なんか調律狂ってると、そのと、面白がっていっぱい使うよ、ねうん。そうそうそうそうそうそ う, そう<笑>。まあ、文句のアルバムとか調律すごいのあるもんね。<笑><笑>あれはあれ、ああいうのはあれでいいんだよね。うん。うん、だから、本当に、そういう音楽やれば、全然気にならないけど。うん。うん ねえなんかクラシカルな感じの結構やるとやっぱりそれはちょっと気 に, る、ねうん、気になるねやっぱり、うんうん、確かにそうかもね、うん、ジャズだとそのトークショーみたいなとこだから、うん、ちょっと調子パズルなのもなんかいじりがいがあるっていう感じもあるそうなんですよそうかこの1枚目のアルバムのいい、ねえー、1曲目、うん、はい これをちょっと聞いてもらおうかなってことなんですけど、はい「Dedicated to You」ってこれは、はい、オリジナルの曲でしたね、うんうん、でまあこのアルバムができる、えー、までは多分2年2年ぐらい3年ぐらい活動してたんだっけあこれ、ね、そういうのしてるね確かに確かに、うん、3年ぐらい活動してからのこのアルバムができたという、うん、でまあその間にあの僕もなんかこういろいろ そのね小曽根さんに会ったりとか、うんうん、あちょうど今ここ撮影している、うん、ここの場所でラブリーでラブリーでねああ小曽根さんと初めて会ったんですよねなんかう、うん、ライブやっててそうそうそう小曽根さんが見に来て偶然ねそれもそれも前の前乗りで来てた前乗りで来てたんだボトムライン、うん、次翌日ボトムラインで、うん、<笑>小曽根さんはあの活動的だよねそうそうそうなんかそのなんかやるとすぐ遊びに行くのが好きだから。そうそうそうそう だからあのボトムラインだから今井ホテルは今井家の近くなの で, ははははでここまで、ね、だから前乗りして散歩して夜、うん、ラブリーにあのラブリー当時 3, 3ステージまでやったからあったあったあった10時50分ぐらいから11時半ぐらいまでのステージははでその間にねふっと入ってきて、うん、このラブリーのカウンターに座って、うん、で終わったら。うんあ それからですね、それからいろいろお話をしたりとか、うん、お付き合いするようになっての、うんえー、でまあその時にその時にいろいろ曲書いた方がいいよとか、うんうん、あのチックもねこう。 チックも言ってたけどとかいろいろな話を教えてくれて、うん、すごいね、まあ、それはすごい難しい曲をか曲は難しい方がいいかみたいな方がいい<笑>、うん、自分弾けない曲を書いたら自分もそれ一生懸命ひあで弾いて上手くなるで上手くなる<笑>それめっちゃいいエピソードだねだ<笑><笑>からも う, う弾けない曲を書きな書いたり な, なるほどなるほど<笑>それで俺ら苦しめられました<笑><笑>まあでも確かにあの、うん、その ドラムとかもそうだけど譜面パッて難しいとよっしゃーって思うもんね4つやっとるみたいなあまりに歯が立たないとごめんなさいってなるけど。 でも難しい曲いっぱいあったね、うん、でも、うん、まあそれでこうね、うん、そのそれから、えー、トリオでねずっと活動しててね、うん、まあ、曲をいろいろ書いてのこの最初のアルバムですね、うん、それでこれはもうそうか郷くんの曲もなんかあ一1曲入ってる嶋、うんね、田くんのね、うんうん、入ってる入ってるこれもなんか不思議な難しい曲ですけど郷くんはまあ必ず難しい曲が入ていてますどこやってるのか分かんなくなる、ね、曲は<笑> で, でもかっこいいんだよね、ゴうん、ゴーく、うんの、うん、スノーホーリング・オン・シダーズとかそうそうそうそうでもかっこいいよね、この曲、うん、すごい好きだけど、うん、このデディケート・トゥ・ユーは、まあ、あなたに捧げるっていう、そうそうそうそうだから、これ、なんかこう、うん、エピソードあるんですかあないないですね。うんうん、<笑><笑>誰にもさ<笑>捧げてないんだけど、<笑><笑>こういうのってさ、曲って<笑>、うん、曲名って僕はあんま作曲するタイプじゃないから、うん、あれなんだけど曲名つけるのって結構苦労するじゃん。苦労する。うん なんかだってそれ全然局面なかったもんね。うんそうそうそ う, そ う, そう、うん、なかったもんね。だからうんであのなくて笑えるのがあの録音まあ曲を作った時に適当になんか、うん、どこどこまあハンドだしで演奏したらなんかハンドラップソビーってなんかあったね。<笑>ハンドラップソビあった、ね。まあ適にタイトルつけてでいざレコーディングして CD に入れようと思うと。 この全然ハンダラプソディが ノ, ノンハンダンテっていう<笑>よく分かんないタイトル な, な, なるほ ど, ルなるほどハンダラプソディってまちょっとまずいかな<笑>ただハンダ誌で初めて演奏、うん、初, 演初演したからかあそうだよね、うん、そ, で そ, その時一緒にいたもんそういう名前つけてそうか僕<笑>のタイトルが一番難しい ね, でもねいや、ジョビも言ってて、うんそのうん 一番最初に曲メロディーができて、うんうんうん、でハーモニーと一緒にできて、うんうん、でやっぱその後に要は歌詞と曲名っていうその一番、うん、あの難しいところに突入するって言ってて、うんうんうん、あそうかそうか、あまあ、歌詞もあるもんねじゃあね、そうじゃね、ああそっ か, そかでもそういうこう。 大変だよね僕の知り合いでもポップスやってて、うんうん、ポップスバンドやってた時に、うん、とにかくその曲、うんうん、曲名を仮で付けたやつが本編で、うん、成立するかもしれないからって絶対にあの使えないような、うんうんえー、あと P 入れると思うけど<笑>あの曲名。<笑> ハ<笑>ハ<笑><笑>ってやてってそうすると絶対それはあの CD に名前にならないから<笑>考え直すしかないから<笑>なんとなく雰囲気つけちゃうとそれが絶対いつも CD に入っちゃうから<笑>だからあの絶対にあの選ばれない曲を選ぶんだよって書いてあって<笑>必ず下ネタになってる<笑>最悪でしょ<笑>。 <笑>そういういのがありました、ね、じゃあその特に思い出はないけどこのデリケートド、まあ「デディケ c ト t e d あ o 多分ねこの中で一番最初に作った曲なのかな、うん、このシリーズの中では、うん、まあその学生の時もまあ数曲は作ったことはあったけどね、うんうん、でもちゃんとあの曲を作ろうと思った最初の曲。 という思いでは今あるの、ね、ああなるほど、うんうん、じゃあその曲をちょっと聞、はい、いてもらいましょうかねはい、はい、ではデディケートというこちらのアルバムの曲をお聴きください、はい はい、では、えー、聞いていただきました。いかがだったでしょうか。懐かしいね。懐かしい。<笑>やっぱり。いや、やっぱりまあでも成長したんだなと。成長しましたね。さすがにえっ、ー、と今に二十年経ってますからね。二十、ね、年経ってるからね。うん、いやーこの頃は、なんか今 こ, この頃は、うん、そのジャズドラムっていうのが、うん、まあやってたけど、うん、なんかこう今でこそあの。 まあもうそもそも僕理屈王なんで何でも何でも理屈をつけてなんでこれを叩いてるかっていうのをあれから20年考え続けてるわけですよだから YouTube に上がってるのはなんかこう感覚でやってたけど感覚だけだとなんか心もとないからなんか理由がいるとそれでこう作っていったんだけどこの頃って僕まだタムのピッチとかあのあのまその場適当でやってて。 この後僕あのんですよああたピッチとかさ、うん、決めてんのとか言われて<笑>あのよくここでライブしてる時あそこら辺に座ると俺ら固まってたもん ね, <笑>固まってたねも絶対終わた怒られるみたいない、ね、<笑><笑>そ<笑>ちょいちょいって言われて<笑>あんたさ、ね、すごい言われてでもその後ピッチ、うん、あの変えたらやっぱり 溶け込み方変わるんだよ、ね、やっぱりあははいいはい、はい、そうだね、うん、でそれからもういろいろやっぱり大学でなんか感覚だけでやってたことを大学で教えようとすると、うんうんうんうん、教えれないから、うんうん、教えるとしたらいつもこうやって入れるけどなんでだろうとか、うんうんうん、っていうのを教えるのにああだこうだ考えて、うんうん、それをやったことを、うんうんまあ、そのまま放置するのもあれだから YouTube で うん、復習に流したいって思ってああの、はい、生徒の復習用に作ってたら結構反響があったんで、うんうんうん、どんどん出しててまあせっかく僕こう分析とか好きだから、うんうんうん、こういうのやってるけどやっぱりこうやって考えると、うん、この頃やっぱだいぶ感覚だけでやってるなみたいな<笑><笑><笑>気持ちいいからだから、うんうん、この頃のライブってやっぱりこう当たり外れというか全然何もできない日っていうのが結構自分でも意識があって。うんうん、今は 何とでもして、うん、その盛り上げれるし、うんうん、何とでもサポートしてあげるという自信はあるんだけど、うんうんうん、この当時はそのすごくこう120点取るか、うんうん、10点か20点かみたいなライブの<笑>自分の今ど今今でもこそ、えー、その時来てくれたお客さんには何て言っていいかわかんないけど<笑>うう、うん、調子のい い, い, やいやまあまあある程度本当にだめなけはだめなんだろうね。ダメなん だから、うん、あのフュージョンの頃とかは、うん、あの要はジョーザミルとやってる時は、うん、なんかやっぱりこうジャズだったらまだなんとかなるんだけどフ、うん、ュージョンだと、まあ、コードが一発だったりとかするから、うんうんうん、今一つで盛り上がらなくてみんなのこう意見がそう食い違って、うん、だけどあの当時のあのフュージョンってまだ始まった頃ってかなりあのビッチェズ・ブリューみたいなやり方してるからやっぱり。うんうんうん お客さんが全然乗らなくて自分たちも乗れなくて10点20点みたいなライブもあれば200点取る日もあってでそれを整理するためにリズムパターンを固定したんだってでグルーブさせると必ず60点70点取るからそっから積み上げていけるからっていうことであの当時ああいうこうフュージョン系が流行ったみたいな。 こうやって考えると成長したね考えたほうが<笑>、まあうんうん、積み上げもあるうね、うん、もちろんもちろんもちろん、うんまあ、ありがたいことに ね, ね、まあ、これもう ほ, ほぼ完売状態完売状態 で, 状態で、まあまあ、偶然探したら出てきたんでねまだはい、うん、<笑>この写真も合くがヒュッと持ってきてね<笑>イメージ通りだということでそうそうそうすい、ね、というわけでこ れ, これ今もうアマゾンで売ってないのもう どうだろう、中古で出てるのかな、わかんないけど、中華さんにいっぱいあったら、ちょっとショックだね。<笑>ね<笑>あのう。<笑>の邪魔済みだったのか。<笑>で、のサインとか、俺たちのサインが入っ て, 入ってる<笑>中古で、ありそうだよ。<笑>うん<笑><笑><笑> <笑>はい、これ一応、じゃ あ, あの僕のホームページの方から変えるようにしておこうかなと思いますので良ければ、これ聞いてみるとスノーホーリング・オン・シダーズとかも、ね、多くのやつね、うん、懐かしいですね、うん、聞いてみると。そ、うんはい、そうそ う, そうというわけで僕らの1枚目のアルバムを、うんはいはい、ご紹介でございましたはい後く君、またちょっといろいろ一緒にやりましょう。